お願いします。ファイナル進出、お客様そして審査員の皆様、お祭りに関わってくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございます。3年半この数波を思うを踊ってまいりました。今。 ステージに立っている踊り子一人一人にたくさんの思い出があります私たちが「葵」や「一星」と名乗っている限りお客様のお心に「晴れの心」をお届けするその心を大切に今まで踊ってまいりました私たち最後の「和葉を思う」ぜひ 一生の出と手を振ってお客様と笑顔で素敵なステージを作りたいと思います。五千円よろしくお願いいたします。それでは参ります。 春の訪れにズハを思うう 青谷一生でした。